おっていただきましょう。どうぞ。よろしくお願いします。それでは参ります。朝日とともに農場が目を覚ます。ようこそお越しくださいました。我らが農場へ。まずはこちらを裏返。 何 それでは皆様我ら第一日これから始まる 私のお出番だ。せっ、はっ、さあ、屈強たるこの姿、見事に見かけ。 怪しげな 黒, 黒く染まり染まり吹き荒れる雨風農場に予期せぬ嵐が襲いかける。 光が差す我らの思いを 真実に広がる数多の光デいましたフィッシュ